楽しく精一杯演舞させていただきますとコメントをいただいておりましたそれではトップバッター、踊っていただきましょう不器用で舞伝承はい、みなさんこんにちはこんにちはえー、今年もビーターヤカコイ大会、はいはい、本当におめでとうございますえー、その中、えー、2年ぶりに、えー 踊らせていただきます精一杯、今日は頑張って踊っていきたいと思いますのでご声援よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますじゃあ、えー、MC の方はあんまり得意じゃないんで熱く踊りの方いきたいと思いますマイネーション、カマー 大地ゆれ大砂原が牙をむきすべてをのみ込み暗闇の中明日を思い祈り クラス